キャンプ場ですねここからフライスキャニオンのところにあのなんかなんていうの フ, フードゥーかっていうとこにたくさんのんか変わった形の岩があるところにアクセスするんですけどこう近くの駐車場のためでそこから10分ぐらい歩くみたいなそういう感じですねで駐車場の近くから取れるところもあるんですけどえっ、ー、と今から取りに行くのはね うんとホーリーグレールなんですよね？夕暮れが終わって天の川がドアって出てくるやつなんですけど、この時期の天の川って真南スタートじゃないですから、暗くなったらだからえっ、ー、と真南にそのレンズが向けれる。そのフードゥーポイントというかまあ、それが。あるんですけど、そこはね。ちょっと遠いんだよね。機材スライダーとかも使いたいですけど、どうしてもね。機材が増えると。 持っていく三脚の数も限られるしでミスした時のことを考えると補給をかけておきたいなっていうのがあってあんまりね大げさなやつをこう持ってけないなっていうのがちょっと悩みですよね今回ねまあ遠征ってこういうもんなんだなと思いますよだからこう必要最低限の機材で実直に取っていくっていうことが多分大事なんだろうなと思いますけど こうやって見てると、赤城さん走ってるみたいな感じしますけど違いますからね、アメリカですからいってっ、いって行きましょうかなんかあの、アメリカの人の、なんですか、こうフリーな感じっていうか、めちゃめちゃ気持ちいい感じがしてあのこうやってなんか、自分で自撮りとかしたりとか、こう喋ってたりしたら日本だと、わあいつ YouTuber みたいに言われるじゃないですか そういいうのが全然ないんだよね堂々と知られるのはすごいうなんか気持ちいいなっていう感じがする<音楽>すごいじゃんここのあすごいじゃんこれすごいよ<笑>ちょっと。 たんですけど昨日はあの夜だったから見せれなかったけどさすごいねちょっとあ景色撮った景色景色撮った景色景色撮ったこれがブライスキャニオンですよ今回の旅たここがった目的地だったわけですね。 すごいね。電波あるからありがたいんですよね。この前にいたあの、女子アツリーは結構全然なかったけど、ここはあるから、東だね。求めてる構図ではないですね。真南を狙っていくと、うん。じゃあもうちょっと行きます、じゃあもうちょっと、歩きます。 さッコロ大魔法が生まれたユンザビット高原ってあんな感じじゃなかったっけ<笑>王国みたいになって<笑><笑>もしくはジーガンダムのドモンが修行したギアナコーチとかあんな感 じ, じなかったっけ ど, どうでもいいみたいな<笑><笑>ど これちょっとっくださいよここだと南向き<笑>ここの展望台で撮るといろんな人が来るんで結構世話しないんですよだからあっちのあそこのあのベンチあるとかでしょあの辺から撮ろうと思ってこもこの機能面白くないな<笑> なんかこう<笑>こういう感じ<笑><笑>こういう感じですよね<笑>え、これから取る<笑>ちょっと方が確認しよう<笑>あっちから出るのかアリだけいス<笑><笑> あれ、スライダー使いたいなぁ。しょうがないね。よし。いいかな。<笑>うん、これで、ニコンの Z7 に、えー、TTRG さんの 11mm の f 2じですね。これだけ広大だと、業界じゃないと入んないんだよね。もう ほ, ほ、基本的にこう180度って感じだから。で、これをね、買い出しました、今回。 今回の旅、ここでの撮影のために。ね、まあ、いい連ンんで、全然いいんですけど。あ、この三脚も今回新調したんですよ。バンガードの三脚ですね。えー、ベオ 3T プラス 234CB ですね。カーボン三脚です。カーボン三脚の、ね、これはあの、俯瞰撮影とかできる問題がついてるやつですね。やっぱ、こういうトラベル三脚ってこういう時は必要だよね。よっし、じゃあ、撮影行こうか。 よし、じゃあこれは放置。もう1台設置しますで。さっきあの、カメラ撮影してくれた、えっ、ー、と、ガイドで同行してくれてる友人に聞かれたんですけどねあの、こんなに早い時間からタイムラプスやるのかって言われたんですけど、グラデーション全部がホーリーグレールなんですよね。だから今までね、結構バタバタしてて、夕暮れ時になってからホーリーグレールスタートとか多かったんですけど、今日は本当に青空スタートのホーリーグレールってことで、 ま、一番その、自分のね、えー、やりたい時間の経過がっていうのが表現できるのが、まあ、この時間帯からなんですよ。本来はこっからやるべきなんでね。危ない危ない、撮影場所を変えました。えっ、ー、と、違う場所にしました。コンパスが狂ってて、南が違う方向向いてるってことに気づきました。あ、危ねえ、危ねえ。このね、この辺に登ってくるみたい、天の川が。だから、ちょっとね、想像してる なんか想像してた、ね、最初に期待したこちらすげえっていう絶景とはちょっと違う構図になっちゃったんですけどよしじゃあもう1個設置しようかはい2台目設置完了っすあこういうねこういう構図でやってますで後ろに雨の野が来ますフード入れたかったけどこの構図の場合はちょっと、えー、フードはなしの、まあ、別アングルのシャットアクセント的に使おうかなっていう感じですねでこれ Z9 使ってますなんかね Z9 がちょっとまだ使い慣れてなくて今朝の、ね、ホーリーグレールちょっとミスっちゃったんですよねで私が今まで使ってた Z7 とちょっとタイムラプスの時の項目が変わっててそれ落とし穴かなと思うんだけどそれちゃんとね検証できたらまた動画にしたいと思いますけどこれで9時ぐらいまでかなずっと回しっぱなしって感じですね うつってねえー、ただいまですね、何時だろう、朝4時ですね。で、これからインスピレーションポイントっていうところに行って、えー、朝焼けホーリーグレールを狙う感じです。もうね、電池がなくなっちゃって、カメラをフル充電したらモバイルバッテリーもすっからかんですね。ちょっといろいろ限界な感じになってますけど。 絶対決めるぞ！って感じです。じゃあ行きましょうか？ これからライジングサンが始まります。ライジングサンからいきます。昨日の撮影が失敗したんで、結構対策をして、今日は望んでるんですけど。観光客の方。はい、よろしいですか。あ<笑>、来た。来た、来てきました。サンライズ。<笑>はい、ということで、今日も。 こんな感じで、今もう設置し終わってるんで、あとは時間が経つのを待つだけです。なんとか昨日のリベンジ果たせそうな感じですね。疲れた。で、今日はですね、これからもうちょっと昼間の景色を撮影して、夕暮れ時のオリグレールを撮影して、で、明日最後の撮影地になります。今回の旅の。 ホースシューベンドへ向かいます。まあメジャーな撮影地ですけど、こっちの日にとっては。でもね、日本人にとっては、おこの儀式してるみたいな感じだと思うんで、まあそれを撮って帰ると。いう感じ。早いな。10日間あった今だね。それじゃあ今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけね。バイバイ。 Bye.